はいどうも皆様こんにちはニュージーでーす。いやー皆様聞いてくださいよ。もう今日ですね、あのー、事故にあったんですよ。事故にあったんですよ。皆様、あの事故にあったことありますかね車と車がこうドカンってなって、こうパーみたいな。うん、私はね まあ、これが私ですね。私がとある場所に車を止めてましてそしたらですね相手の方がこう私の左横にね駐車しようと思ってバックしてきてでこう普通ならこうねこう来てこう、ちゃんとこうなりますよねそれがその方がこう来てそのままこうぶつかっちゃいましよ、僕に。 で私の車の車傷が入りましてですね私がクラクションピーって鳴らして「ちょっと!」みたいなねで相手の方が降りてきて「すいません」みたいないややっぱりこう事故は起きますよねどういうところでもですねなかなか、うん、運転というのはねやっぱ危険が伴いますからですねっていうことを今日思った一日ですねうん。 事故ですね事故といえばこうこの私のこの感じでしょこれ事故でしょこ、うん、んなことよりね皆様あのー、今日は寒いですね手がもう最近寒いもう鼻水がもうピーピーピーピーピーピーピーピーって止まらなくてですね本当にねもう私はあの鼻炎があるんですよねなので鼻炎もじゃあ特にきついんですよあのアレルギー性鼻炎といってこう なんかね、原因としましてはですね、埃とか埃とか埃とか埃とか埃とかとか、いっぱいの埃がねあるときにこう何か鼻の中で炎症起こして、それがピーってなるんですよね。うん本当辛い。あのー、画面の向こう側に鼻炎の方いらっしゃいますでしょうか。うんうん、分かる分かる。それ分かる分かる分かる。うん分かる。全部分かるっていうリアクションされている方もいると思うんですけども、鼻炎本当きついんですよね。うん なんかもう名前がもうきつそうでしょ鼻炎っていう鼻炎その鼻炎の前にアレルギー性が乗っかりますからね私の場合はこれがきついんですよね本当でまたこれからこう風邪ひいてきても体調崩してみたいな特にこう季節の変わり目ですね秋から冬夏から秋秋から冬その辺でね こう体調崩すんですよ。うん、なので、ね、皆さんね、あの、気をつけてくださいね。まあ、皆さんっていうか、お互いに、ね、気をつけましょう。本当、体調管理ですね。もう本当もう、体調が鼻水が出るんですよね。本当にね。<笑>秋といえば、紅葉ですよね。紅葉もそろそろ咲いてほしいなぁと思いながら。でも、昨日と今日と、すげえ寒くて。 今年一番寒いみたいなね今年一番の寒さをね昨日今日と味わってるわけですからね、まあ、これからもっと寒くなるんでしょうけどね今の段階では一番寒いっていうことをね昨日今日ですよねうん急に来ますね急に本当に急に急に来て急に消えるみたいなねことですよねうん。 明日日は筋トレ日ですね昨日ですね上から懸垂して逆手懸垂してディップスしたんですよねで明日は昨日は8回ずつしましたんでまあ明日はね10回ずつできるようにトライしていきましょう10回かける2セットうん。 っていう感じですよね。ほんとね。筋トレ何でしてるんですか？というふうに思われてる方は今いらっしゃいますよね。筋トレ何でしてるんですか？それはですね。やっぱ筋トレしてこう。逆三角形こうなったらかっこよくないですか？それを目指してまして、ね、特にね。なんか私そのボディビル大会に出るのかとかいう目標とかはないんですけど、とりあえずこう。逆三ボディを手に入れたいっていうのがね。最近の私の目標でございます。すね。皆さんもねうん。 私の成長ととともにね、あのーブルブルブル、私の成長と一緒に、えー、一緒にというかですね、えー、筋トレしてる私ともし画面の向こうで筋トレされてる方いらっしゃいましたらですねお互い頑張りましょうということですね。うん あーしゃべり足りないしゃべり足りないって感じですよねもう今日お茶飲んだらすげえうまくてやっぱり寒い時はねほんとあったかいお茶を飲むのが一番いいですよね、うん、やっぱ人間の体ってすげえ素直なんで2日前私はあのペプシコーラ3杯ぐらいガム飲みしてですね翌朝すげえ腹下して、うん、やっぱジュースはおいや美味しいんですよ 美味しいんですけどやっぱそれだけ体にこう害があるっていうのがですねもう2日前に実感しましたですね。ゲ、うん、リピ ー, ピーピーピーピーピーピーって感じでねもうプワーってなりましたんでですね皆様はもうそんなならないようにですねあの体調管理お互いですね、えー、頑張りましょうってことですねはい、うん。ちょっとあの英語をしります今から。 はい、今日はこの辺で英語は終わりますけどもですね。実は私は、あのー 英語圏にですね、住んでたこともありまってそれかいっていうふうなツッコミがね今ね画面の向こうから聞こえてきましたけどですね、はいうん、その英語圏にね1年ぐらいいたんですよ私だからやっぱ英語何でもそうですけどやっぱ新しい言語をね勉強してそれを取り入れるっていうのはすごい難しいなまあ難しいけどまあ 第二言語を取り入れることができたらですねこう、もっといろんな国の人とです、ね、コミュニケーション取れますんでですね、かといって別にその私普段、段あの外国の人とコミュニケーション取れる場にいませんけどもですね、うん、ただ旅行好きですからね、コロナが落ち着いたらですね、いろんな国にまた行ってみたいなっていうバタフライって感じですよね。 違うことを手に入れるとそれだけこう世界が広がりますですよね。うん、いや私もね当時は思ってましたよもちろん。その英語まあ日本語私でき ま, まあ日本人ですからねまあ日本語できて当たり前ですけどもなんでお前そんな英語とかするんだとか言われたりありましたよ。だから、うんまあ さっきも言いましたけどねまた別の言語を手に入れたらですねそれだけコミュニケートもたくさん取れますからですね、うん、スコフィールド、まあ、このくだりはですねあのこの前のこれをの動画の前の動画でですねあのプレズンブレイクのこと喋ってますからですねスコフィールド、うんうんうん、あのまあまたあとでねプレズンブレイクに見ますけどもね 面白いなあれも DVD で DVD でもう全部買おうかなと思ってっていう瞬間がね昨日1回今日3回ぐらいありましたけどですね、うん、歌もそうですけど映画もそうですけど何かこうバズったらバズったらっていうかね、うん、バズったらいいっていうかこの動画もねバズってほしいんですよ実は、うん、画面の向こうで皆様チャンネル登録ボタン とかそういうのは僕嫌なんですけどちょっとでもち ょ, ちょっとでもあこいつなんか面白いと思ったらちょっとちょっと押してもらったら嬉しいです。最近ここ最近雑談トークばっかり上げてますけどなんかねこう画面一人でね30ぐらいのおっさんがですねこんな一人で画面越しに喋ってる光景キモいでしょ キモいいんんでですすけどねねこの本人は楽しいんですよ、ね、なので今日明日明後日明後日さずーっと毎回こういう動画を上げていこうかなというふうに思いまーすうんちょこちょこちょこピー<咳>、うん鼻炎がひどい。うん、よう俺の鼻炎とともにエンド